あー、あー、あー、はい、テスト、テスト、あー、あーあ、もう、もう始まってる感じかなはい、こんました、いろいろね、ね大変なんですよ。明日おですかあ、本ですか。あさって、ですね、8月11日、秋葉原 e スポーツスクエアさんにて開催。 夏といえばですね、スーパースターズファイター 2X343 大会の XS とのくじ引き大会。はいということで、これね、あのー、ね ABCD ブロック、まあ、4ブロックですね、当日枠は今回1個1個しかないです、なぜなら48、まあ、ほぼほぼもう絞りかす結構出てると思うので。 ね、2個3個あってもエントリーした段階でじゃあ出れちゃいますだとねそれはあれだと思ったのであえてそのレア感を出したかったので1個 D ブロックの下になってますで今回はあのー、大まかに分類するとなんですけどもの名古屋チームが4チームなのであの ABCD それぞれに分かれさせますで大阪チームが、まあ、大阪の人間を含むになるんですけど大阪チームがあの6つ あるので、1、あのー、1, 1, 1, 1. での、1、1、1、2、1、2だね。1ブロックにつき大阪チームが1個のとブロックと2個のブロック。まあ、それぞれはあの A と C が2個ずつ、大阪が2個ずつ。で、B と D が大阪が1個ずつ。な感じになってます。で、あとは仙台、その宮城ですね。宮城からの方々があの2チーム。 と海外からの方々が2チームとあるので仙台と海外の枠でそれぞれ1個ずつ割り振ってありますとあとはあれです、ねあのー、九州と吉備 岡, 岡山ですねと静 岡, 静岡とあとはあのどこがホームゲちょっかわからない方のところでちょうど4つに割り振れたので先にこの12345678910 11、12、13、14、15、16、17、18チーム18チーム分 の, その関東圏以外の18チームのくじ引きを先にしちゃいますということでまあ分かりやすくて、ね、まず名古屋チーム4チームあるのであの今名古屋 A に名古屋1、B に名古屋2っていうふうにあの一応、きったないんですけどあの字がねこれあの昨日僕と長さんとで一生懸命これが一番無難じゃないかみたいな感じで割り振りを、ね、すごい考えたもう地層波だと汗の結晶ですね汗朝4時ですからね。 <笑>朝4時までしかも外で<笑>そうベンチであここは外で配信と か, なんか新しくないみたいな感じなんだけど、ね、2人揃ってねスイッチもなんかあれこれ携帯からじゃ配信できなくねみたいな感じで、ね、んだよみたいな感じで、ね、こうなりましたのでじゃ名古屋の4チームをじゃくじ引きくじ引きといえばく じ, くじ引きといえばくじ引きシーン うってないよ。うちここだよカメラ。はい。くじ引きシーン。くじ引きシーン。くじ引きシーン。えーとくじ引きのこれはね僕ちゃんと前もってね。はい、順番 あ, あのこれ札があるんですけどこれね決めてるんですよね。はい。ちょっと待ってください、ね。名古屋の四つを今いっぱいやってなんかコメントとか来てるのかな。 はいとりあえず名古屋チーム4つ、一応ねあのくじ引きの順番的にはあのエントリーしたのが数字若い順、まあ、簡単にせんあのー、案内していきますねそこって名古屋かみたいな感じなんですけど、あのー、名古屋大阪の方が人数3回エントリー多いのと、あと名古屋はあのーまあ、正直、ああれですよね、あのー、大阪、名古屋、関東、その他の地域に比べてあのー、プレイヤー人口がそんなに多くない中で1回戦、せっかくわざわざ来て当たっちゃうのはあの寒いと思ったので、名古屋チーム 名古屋人のいるチームがちょうど4つだったのでもう強制的に名古屋扱いにしちゃいました1チーム目が週刊連載始めました真央、江戸、西尾これはマオのせいで名古屋扱いです大阪ではなくお前らは名古屋人です<笑>分かりましたか分の2大阪だけど君たちは名古屋人です<笑>次 通じえーと元祖感謝の政権好き通じ田坂カメラ屋ここもああたさか田坂さんの名古屋大阪通じカメラ屋<笑><笑>名古屋です名古屋名古屋です次武装戦線パート2オペ前4代目後藤まあここはあれですよもういいっすわいいっすわ 15… いいからいいから楽 で, ですわようこんなチーム組んだならお前ら で最後ですね、はい、カテゴリー 7A、フジモン、ふたちゃん、ユーべが、ここもね、え、大阪、いや、ふたちゃんいるので、名古屋です、ユーベがの名古屋住んだことないかもしれないけど、ユーべがもう名古屋です、フジモンは、ね、一時期名古屋いましたからね、まあ、ここも名古屋、うんまあ、そうですね、石川ですからね、もうべがさん も, もう立派な名古屋人ということで、よろしくお願いします。 下、じゃあそこのあのー、1、2、3、4で、あと、ね、から引っ張れないから大丈夫かなもう<笑>、じゃあ、まずこの、先ほど紹介した順ですね、このー17番、週刊連載始めましたが、名古屋、まあ、今の状況ではないこうどこでったるか関係ないので、別にどこに行っても同じだと思うんですが、あさあ、じゃあ、セロテープさ ん, にゃん、あ、こっちです。はい、2番、B ブロック、B ブロックの。 B ブロックにえー、と行ったので大阪チームは1個しかないですそう、大阪チームがね、2個入ってるブロックその A ブロックと C ブロックっていうのは、まあ、正直嫌がでも あ, あ, のあれでも、ね、結構厳しいブロックになるんじゃないかなと思いますねじゃあ次元祖感謝の政権好きトしか金払えみたいなはーいやんさあ1番あつ大阪、通じ大阪だつのなんでそこ引くか はい、そこですねえっ、ー、とそこゼロ回線あるとこですね。あのその名古屋のところは0回戦ある枠と0回戦ない枠 と, でれとそれぞれ4つになってましてと B と D は0回戦ないわけですで A と C は0回戦あるわけですさあ次が武装戦線パート2オペマイ4代目後藤はい3番<笑> 3番またお前大阪<笑> ここですね、さあ、ロ回戦とかじゃ、まあ、ロ回戦あっても、ここむ、む駄だろう、ゼロ回戦。じゃあ、残ったカテゴリー門藤本ふたちゃん、ゆうべがに関してはくじ引きする権利なしということで、またゆうべがさん、あれですね、得意の当日枠あるブロック、ゆうべがさんといえば<笑>、当日枠が近い、これね、これね、毎回ね、僕ね、怒られるんですよ、今見たとおり、くじ引きしてるのに、怒られるんですよ。そうですね じゃあ次ですね。次はえーとじゃあ大阪やる前にあいだね先にその仙台と海外のとこやっちゃいましょうね。四つ。仙台と海外。はい、四つ。はい。じゃあまずえー、あそうですね。そのまま四枚いきましょう。おこれ数字和解順でいきましょうかね。はい。じゃあまず一個目仙台ゲームえーとーこれなんだ。じゃまだ超バーチャファイターストーツーブ。 超バチャゲームセンター嵐ゴリラ駆けつけで大黒車ということでゴリラ駆けつけ君がわ ざ, わざわざ仙台から来てくれるということであのー、全員仙台人全員あの仙台人、はい、次ウルトラゴッツさんです仮面人ウルトラマリオベンダ君はベンダさんが仙台という長田正月からのリークにより仙台人に3人とも仮面人さんどう見ても仮面人さんは DC だと思うんだけど仙台人、はい ウルトラマリオさんも仙台 人, 仙台人これからはあのツイッターのプロフィールとかで仙台人ですとよろしくお願いします<笑>ささかまぼこ食べてくださ で, す、ね、でこの2つとあとは、えー、と今回あれですね一番ゲストじゃないでしょうかねアメリカアメリカカリフォルニアから、うん、アフロレジェンド DJ リズワンベガにウルトラコンボエサガットいやー3人とも強いですねなんか特にアフロレジェンドはね、あのー、初の海外そうですね あ、そうです。ウルトラコンボもそうですね、初の海外、なんか今日ここに来てくれるという噂もあったんですが、パスポートをやっと取得したことによりお、初めての海外旅行を選んだ先がアフロレジェンドはもう心底リスペクトしている日本人、今回、あのー、8月8日、8か9日に日本に着くと、そこから2週間ぐらいいるとおっしゃってきたので、どっかしらで見かけたら対戦いっぱいやってあげてください、だって日本に来て私はとにかく勉強をしてもらう気でいると、すごい謙虚です。よし。 握手してるね、ので、あのーまあ、明日小物道もありますしね、あのー、アフドレジェンドさんリズワンさん、ウルトラコンボさん3人見かけたら、あのー、対戦しましょうみたいな感じで誘ってあげてくださいあでん次、ここがパエリアください、これ僕が<笑>コメントした<笑>あれですよね、<笑>あのここはスペインからヨガボーイと5イコ。 のブランカリュウが2人であと1人が3日ないんだよねみたいな感じで僕にあの来てたときにじゃあ2人でエントリーあせエントリーしとくよ で, で、あでちょっとそれの宣伝のために僕が引用リツイートでスペインからのチーム2人と組んでパエリア食おうぜと言ったらフランス人の二個がうんパエリア食いたいですみたいな<笑>勝手に食えよって<笑>ということでフランススペイン合同チームですねさあここでカ あれ、これ今バイク飛んだかなでじゃあこれをバンクを回転でそのまま行きましょうねはいじゃあまず1個目超 VF トーはいさあどこに行く2番2番さあ週刊連載始めましたマオのいるとこですねまあ違う全逆側なのであれですけどここですはい、はい、はいじゃあ次、はいえー、とカリフォルニアコネクション海外チームは 4番4番お前殺す気か当日枠近いところこれセオテープあれだ外人は結構本気で来るぞ<笑><笑>外人は結構結構本気で来るぞってたいいしかもゼロ回戦ありですからね<笑><笑><笑>あ外 海, 海外の人って日本で銃撃てるの<笑>いやどうでしょうねまあ多分その気になったらあの、いとわないと思いますよ<笑><笑>さあ次3番目ウルトラゴッドさんです仮面人ウルトラマリオベンダさん、はい、は3番3 番, 3番はここか ははい、はいとで最後が最後が、ね、じゃあ最後があのパエリアくださいとパエリアそう俺スペインでさ思いつくのがパエリアしかなかったんで<笑>なん<か>、ね、<笑>サグラダハミニア登るせって俺らが行ってどうすんだよみたいな感じで<笑>くださいねさ あ, じゃあということでこれであの触れたのでじゃあ次が 大阪は取っときましょうね最後までちょっと待ってくださいねその前にえっ、ー、とこれだな<笑>それ以外の大阪以外の遠征チーム仙台でもなくて、はい仙台でもなくチームでもなく大阪でもない遠征チーム海外でもなく海外でもなくはいが、あー沖縄ですとか北海道ですかないないそうですねうそうい に, それに残念ながらいないんですけどもねはい、はい、が, これがーえー、っと SSS のびた S ザンゲフヌルポが S 県で長田正月ということでこちら九州ですねあ、長田さんもついに九州人に長田正月九州生まれついての九州人ですから<笑>ね九州、はい、九州人でごわす語彙力低いなごわすって言ったよこの人はで次お昼ご飯はだはたいカレーカナリアサベカラソごめんなさいここはね あの普段どこがメインというかそれやってる方なのかちょっと分かりかねてしまったの で, でちょうどあの1枠もう1個どっか遠征チームがあったら助かるよねみたいな感じようでごめんなさい入れらせてもらいましたで3つ目静岡ですねミラクルドームラストさんミサー一駅マグロワニ系これ静岡ってことですかね静岡ですねここはねはいで桃も桃太郎何みたいな感じのこれもちろん岡山ですね<笑> で, ですね TY さんにきびだるさんでこうさん アラさん、アラさんですね、失礼はいで、じゃあこの四チームを、じゃあ1 2, 3,、2、3、4これはもうですね、あの遠い位一1、2、3、4って書いてありますね遠征の一二三四ですじゃあ引いていきましょう、じゃあ SSS, ゃあ SSS ここ、SSS 結構ちょっと待って、SSS はね、多分ね、あのーどどこいいですか、ね、遠征の四番とか引くと、たぶん漏れなく長田正月から引っ叩かれるんじゃないかなふたちゃんいて、藤ジいて あ, あ, あえて、あえて、あえて四番ね、四番、これだなんでこれだって 本当に引いた。ほん、ほん、本当に引いた。天才。ほ、天才現る。<笑>これだとか言って、本当に引きましたね。え、なん、なんか、なんかチェックしてたの。あ、いや、別に、あの。なんか、いや、本当に引く。<笑><笑>本当に引く。いけますって。じゃあ、次ですね。はい、じゃあ、えっと、はい、お昼ご飯はだいたいカレーここ、まあ。本当に引くかね。二<笑>番。二番。はい、二、はい、番ですね。ここですね。はい<笑> これだって、カード引く前にこれだなみたいな感じでなんで<笑>なかなかやりますねせるてムさ ん, <笑><笑>ん<笑><笑>じゃあ次ミラクルドームラストさん静岡チームさあ、はい、あっちだ3 番, 3 番, 3, 番3番はえーとこれですねはいさあじゃあ残るのは大阪六大阪チームと呼ばれる 6, 6チーム、まあ、これがもうここですねここここが1番 岡山チームが遠征の一番まあ0回戦がないので、ね、あの試合は一番最初ではないです今んとこあれかあそうかまだあれだねそうどこが第一試合で決まったんねじゃあ次大阪の6個<笑>はいということでじゃあ大阪の6チームがまず1個目 ナンバー8、一番、まあ、うっとんです、ね、あのエントリー若い順番に言ってきます。と、ミドリムシ。で、マツン。懐かしいですね。そうですね、あの本当はね、あのー、2年後、2021年に組んで、ミドリムシ10周年みたいでやろうと思ったんですけど、そこまで生きてる保証がないのと、あと、もう年号か私今年でよくねみたいな。なるほど。<笑>そんなノリで、久々に組みました。9年ぶりですね。いや、あ、9年ぶりだね。8年ぶり。 そうです、ね、KKY さんが大阪ということで あ, ーなるほどあのそのためだけにチームにえそういうわけじゃないけど<笑><笑>そういうわけじゃないけど<笑>緑虫大阪チーム扱いですで次黄色イーソー黄色一色って読めばいいのかね難しいね大イーソーって読めばいいのかな 瀬尾、チュンディ、アラバマバイソン、ここ汚ねなえな、ー。これね、アラバマ君の北海道っていうのも考えたんだけども、はい、ちょっと大阪がねあの、なるべく被らないようにするということで、あの、はじくんの大阪をあの優先して考えさせていただきました。まあ、アラバマ君、北海道はね、別にどこと当たっても被ることがないのが分かっていたので、なので、でね、こちらは、関東、大阪、北海道、超混合チームですね。しかも、素晴らしく強いチームだと思います。すいっすね次、X カウントの負け犬。 テンカウントあテンカウントか失礼そうですね安藤、ダルシム、高橋卿、エスケン、和田、サガットです、ね、ここも純正大阪ですねテンカウントで活躍なさった皆様で次、泣きの龍太郎に見せられし者たち松ブランカ、クスモンド、グ勢ここもですねまあ見せられてはいないんじゃないかな、3人ともね<笑>まあ純粋な大阪チームです玉なしですね、ブランカ、ザンギー ホンダ。あ<笑>これ川地光思い出す。そうです ね, ーーでね。これ相変わらずコーヒーチームですね。はい。で次大会の一発勝負は不安よなおじ動きますか？来年。今年動けよ。テペー滋賀県ホンダフ ン, ン, ンダ。はい。<笑>これ相手テペ君テペちゃんがいるですね。で滋賀県はあのこないだ の, 間あのヤングタイボ優勝してますね。でホンさんは。 本田<笑>さんは<笑>あの、ね、今今をときめく天王寺パスカ、あのー、で素晴らしいキャミ使いだと噂に聞こえてますすごい楽しみですで最後増税前のせ断小コタッカ・まあこれ紫がいるので大阪と、はい、いうことですね、うん まあ、できればこれ中もまあ一応チューム、今現状は関東に住んでると、できればチューム、ああ静岡かとはかぶらないように、福士がうまく引ければなと思いますが、そこら辺はちょっと運なので、ま一回戦では当たらないので、ね、あの、勘弁をっていうところですね、したらじゃあ、いや、疲れんのが都合悪いんだろうな、まあいいや、セロ、好きなとこ引けよ、あ、あまちょっとまだ、冷静に考えはして、冷静に考えはして、冷静に。 カメラに映ってないところであのちょろっと何かいただければ多少、<笑>多少融通しね、<笑>いやでもどこも、いやー、えー、<笑>いやー、まあまあまあ、いや、まあ、C、D がやだな、C、D がやだな、やっぱな、なんだかんだな、フジモン、ふたちゃん、ゆうべがと、オペマイ、四代目ごと。 ああそうですね。うん、まあ、4, 代4代目さ4代目一応ね4代目はねあの経験ワイちゃんがあのー、ちゃんと働けば あ, あ の, あのちゃんと働けば経験ワイちゃんがでもあの期、ー、待期待値若干低めなので<笑><笑>よよよよよあんまりねそんな感じです。じゃあ一番1から6までじゃあしか聞いててもらいましょう。ね、さあどこ引く ？A B がいいんだっけ？え<笑>どこでどこでもいいです。好きなとこ引いてください。はい。 5番12345しでし、ね、<笑>でかす<笑>お前だからオペヤま4代目って話したばっかだろいやまう、あ、こ, こ, ここよりいいじゃんちょっとちょっとちょっとちょっ と, ちょっと遠くなったからねえう ん, のほんこれちょっとお前ちょっと髪の毛短くなったけどお前 も, もう…まあ、さらにもう一回丸坊主にするぞ<笑>本当に次当いそお大いそう大いそうまあまああんまり考えずにね ここれ、これなんか引いてくれって感じなんではい3番そう何気に大磯嫌だったんだよね離れてくれてよかったな何気に こ, ここですね大大阪3番そう結構ねそこねや嫌だったんですよ ね, らばまきついすねそう、強いですからねキャラクター的にもある し, しれじゃあ次10カウント10カウントさんははい2番二番あ何もないとこですね今のとこね<笑> あのこれです、ね、よいしょはいじゃあ次が泣きの龍太郎龍太郎に見せられしものち… 4番、はい、あね。あるねある ね, あるねいいとこ引いたねいいとこ引いたねおここやってくれるんじゃないですかいいところを引いたねまだでもまだまだ、ま、だそうですねまあそうですね はい、次。大会一般勝負は不安ようなおじ動きます6 番, 6番さあここですねおアフロレジェンドのとこで近いじゃないですか哲平ちゃんー、えー、<笑>そうですよねあそうか下のブロックかこっちはいじゃあラスト増税前の切断小高のとこは、えー、はい あ, あっちですねこ こ, は第一試合こねああ、第1試合小高中村が、あの、今回のエストの、あのファースト の、あのあ、ー、片っぽを担うことになりましたねあさあそしたらそれ以降はちょっと待ってあの番号を振っていった方がいいねここで今何番どこ、何番になっちゃうの次の話っていうのがだるいのでちょっと待ってくださいね余ったスペースに番号を適当に振ってきます次はのり30個あるので30個だからえっ、ー、とな実際何話書いてんの ?12345678 1,2,3,4,5,6,77878 だね7878黒の黒の7あまだから全部ハートスペード全部使わなきゃダメだねじゃあ振ってきますね適当に、えー、7 7 7そうです7 8 7 8ですちょっと待って今振りますねあっ かかるでしょうかね、すごいあれです、ねあのー、速やかに引かれました黒のスペードスペードがあの A ブロックですね。スペードが、A、ブロックで1から7までで B ブロックがダイヤダイヤで1から8までで C ブロックがクラブの1から7までで D ブロックがハート D ブロックダイヤブロックでダイヤが良かったね<笑> で, でハートの1から8までということでハートの8番はあの当日枠 と 当, たると当たるのでいい実際今日の今日では大あ相手が誰だか分からないというブロックになりますあっち次からじゃあ9時引いてそのまま間にチーム の, あの紹介も軽くしていきましょうじゃ あ, あとエントリー順番若い順番にやっていきますまず一番敗信深谷ロボットはい白本田破天荒太郎もう仲良し3人ですね今日も破天荒さん来てくれてます、ね、ですねリンホ本田バルログと、うんはい、どどこがいいですかはいじゃあ九時を そうです、ね、シェロ様当日予選が嫌だとはい当日予選がいいと逆にハートの8ですねそうですねハートのこんだけあるとさすがに探すのが探すってなんだあごめんなさいこっちです惜し い, 惜しいダイヤダイヤらダイヤら<笑>ここですねイバイバイバイ色は合っていた色は近かった<笑>惜しいってなんだよな<笑>惜しいってなんだよ さああじ ゃ, あじゃあ深いロボットはここになりますまだあの1回戦試合決まってるとこないですね次プチモリ大森鎌田蒲田かな大森かなのチームですね BM 根モ、鈴鹿プチモリなかなかはいはいこもななかかはいクラブの5クラブの5ここですねああ結構面倒くせえなあーそこ来ちゃう松尾さんとこ近いですね近いなー そう、きついんだよー確かに MB さんはね大会ではなかなか当たりたくない<笑>そうですねじゃあ次えー、と、大福丸ゆうずる草黒いワンゆうずる草あ草さん草さんはどこがいいですか草さんは草さんはあれですよフジモン隣のオペ前隣とですね。いはいはいはいはいはいはクローバーのいはこのい個いかい は, はいはいはいはいはいははいはい ダイヤのいや、数字は合っていたダイヤの さ, い は, <笑>ヤのさはいあマオニャンの近くじゃんおマオニャンの近くだあさあさあ次新ヒデハウスここうっとしいですねヒデ焼き鳥川又新ヒデハウスさあ何番スペードの2番スペードの2番スペニおっ小高のとこと近いですねでもその前にあいつねあの、感謝の政権好きこれ気になりますね まだ見たところどこがデスとかいう感じでもない。まあ今のところはあれですね。まだそこまで。次ラウンドアバウト A4J 店長。こ, こ, これちょっとこ れ, これジャイの仕上がり次第なんだよな こ, こなこね。そんなにやってないんじゃないのかしら。ここね、はいこの辺でダイヤの4ダイヤの4あ一回戦決まりましたね。おっユセルクサ黒いワンと。 A4 また A4 と言うぞ地元も地元だねこれ黒いワンジャイって言ったらあれじゃないですかねああこの間のねこの間の噂の、はい、キャラクター的にはキャラクター的にはチュンリーで DJ 大福丸いやでもじゃダルシムいるからなどうなんだろうねなかなかの問題カードとりあえず一番決まったのはここですね、はい、次 TMF ネットワークコテ・マキリ TMF サガット・ケン・ザギエフ はい、はい。ハートの2番ハートの2番あここですねまだ決まんないですねね、ちょっと、セロテープさん、引っ張りますねまあまあぼちぼちこの辺から次ぬか漬け3年目いや25年目とか あ, あの、ぬか漬けそうですねアステカ U ジェネティーんのとこです、ね、はい<笑>あ、じゃあここちょっとかわいそうな別で楽なとこ分かんねん<笑>さあスペードの1番さあ紫開幕試合はい、決まりました開幕試合 ユ<笑>ー<笑>・アステカ・ジェネティ対小高商店中村紫がエストエクセスト2019第一試合、殺しに行きましたね、たぶん喜んでくれてると思うんで、殺しに行きましたね、たぶん LINE とかバンバン来ますよ、<笑>じゃあ次、家系、家系、イナイバ ー, ガリュー、我流、清水、ナイバーさんのところ、ですね、バーベキュー楽しみにしてまーす。 ここほんとにサービスしないといい肉も食べさせてもらえないちょ う, うるさいな<笑>さあクラブの6ここですね<咳>まだ決まんないですねはい次キ・ハル・ビン・瓶もみじハ半裸族お高校生よいしょはい、はい、ハートの6まだ決まらないですね まだ 2, 2個しか決まってないけど組み合わせそうっす、ね、次こけてもあるよエクスパーミア天才チンバンジーエクスパー先生のいる、はいるはクラブの 3, クラブの3さあ決まりましたねオペマインいやいやこけてもあるんだからこけてもあるんだから多分いっぱいこけると思うけどひょうみたいな感じのとか<笑>アパカーみたいな感じのとか<笑>いっぱいこけると思うけどあるから<笑>はい は<笑><入れた笑>はいい次、試練一戦、セロテープの割には普通の名前だな、デレローセロテープ吐く。まぁいいか、適当に。お前、この流れだったら、あれだろ、これ。うーん、そうだね。ここあ、じゃあ僕、このカナリアさん、サベさん、いやいやいや<笑>、な、こことかいいんじゃん。くすも、ホンダに対してザンギーとかさ。なんか楽なとこないかな<笑>。い, いいか早く引け。押してんの時間。 はいハートの5決まった半裸ビンもみじこれあれですよ、ね、あのアニコレまだ初心者枠ですねアニコレ勢とか高校生とかなんでそう微妙に嬉しそうな顔してるのいやいやいやいやいやいやで嬉しそうな顔してるこいつうっうしてのこれ本当に胸借りるつもりで頑張るんで<笑>はい次ガムシャルジャパン闘魂カーシウムミルキー お, お引くよ引くよどこへどこへはよバルロ グ, ロ グ, ログダイヤの1、はい、決まりませんね まだ で, すでもマ オ, マオニャンのいるブロックだねいいいいはい次ホワイト企業ストマックモミオブンチン白全然ブラックですからね黒いよーはいスペードの7スペ7お前結構粘るね結構粘るねセオテプさんねホワイト企業はい次がえっと45度90度180度コエモン津村中地 ここはダイヤの5まだ基盤あるの、まあ、引っ張るな<笑>引っ張るね<笑>さあ次チーム無敵時間坂本矢野智之星野小鉄ノーモーションですねここ確かあれですねおごられ君入るたびに一芸やってくれるっていう、うん、はいダイヤの8あロボットあここにいいじゃん白、はい、本田さんといいです ね, ですねこれはいいうん、こ, こに ここはト勢対決いところありますねいい感じになりましたねここは見せ場が結構はい次自腹切り配信エクスチェンジャーガクカタツムリシマチョ女子2人女子二 人, 女子人じゃあまあ<咳>あの多分相手が困るところにはいハートの7当日あこれ、あ、海外枠おいしい海外の連中は忖度ないからね<笑><笑> レディー・ファーストが来るわけではないーー、うんかうん、頑張ってほしいですね、はい、じゃあ次、はい、623カーニバルシノ2前村小、ね、すねハートの3決まんないなお前粘るな本当に。トに何今回こんななんかじわじわ攻めるのだってまだここさ決まってないとこあるわけだよここに逃げられたら、ね、他はほぼほぼ決まりそうですけどね スタート次、グッチ界鈴木グッチ沼、<笑>よしペロンスペードねお前、なんでそこ引くんだよ、決まらないところで。<笑>なんでそこ引く、じっくり、ね、じっくり、なんで、唯一そこ、まだ逃げれるでしょっていうところ引くもう、もう逃げ、ね、もしないね、もう絶対逃げらないね、毎月第二日曜、ヴンパイハンター大会、ハンターハンタ ー, ハンター、ペルオ二回転、グリグラ。 あ新婦 あ, あれだってかんなんかあのガブシャラだよはスペードの3押 し, い惜し、ね、感謝の政権好き通じ ー, ジーお指定体験じゃないですか通じ<笑> ー, ー田坂カメラ屋<笑><笑><笑>んかまた通じーさんみたいな感じで、ね、<笑><あ><笑>まあそう<笑>ですね暴れないんですよさ<笑>あ次小村帰りそれあんたの足だよ小村帰り 福山さんのところですね福 山, さんですね福山手富士、はいハートの8あっ当日枠かいやーど こ, が来るのかこれね富士君はねこういう他あの東大戦以外の大きい大会初参加なのでもうちょっと伸び伸びやらせたかったですけどねさあ次ピロシカネコ友1 9 8十年2年度組お同年代チームシネシネって<笑><笑>ダイヤの6 そうですね、第6位は小右衛門のとこですね小右衛門、津村、中路ああでも小右衛門本題やがるんじゃないでしょうかねねっで、竜いてガイエルって結構、まあうん、まあ出し方ですね、結、まあ、出し方ですねで次、アジャコングラウール・ペコ A リュウエスケンエい S よガしルハートの4 番, の4番ここ、はい、白2、S キャラ代スですね、S サガット、S リュウと S ケン これキャラだけで見たらエッサガット、エスリュー、バルログ、結構やばいチームですけどね。そうですね<笑>はい、次、給食費、身の払い流れ<笑><笑><笑><笑>、ハイビギ、ハーレストホンダ、ハーレストボーイ、であのお湯、よいしょさあクラブの4、あうちじゃないですか、うちじゃない、まあ、BM のとこだ。 ちょこれ頑張って倒してくんないかな、倒してくんないかな、<笑> B、BM で、ね、も, う お, 前ちょっともうお前らもう十分頑張ったの、これから若者の時代だぞ、ハーデストボーイ君とか多分お前らの年齢の半分ぐらいだぞ、<笑>そんなことねえな<笑>さあ次、SNS、中野フロンターボ加藤あ募集して、ダルシムホンダ DJ。えよいしょ、はいえー、と スペードの 5, ドの5はいグチかいい や, いや<笑>あでもキャンあバイソンねザンギとあでもうまく合わさればうまくいけばあだダルシムキャンビじゃなくてダルシムなのか中野さんダルシムなんですねまあまあまあワンチャンアルチあるねいはい次こうやいこうや隊長イノコ多分これイノマと音だと思うんだけどさと銀座セレブ剣 銀座セレブ、はいはい、スペードの6はいここでホワイト企業しシロ君とブンチンとモミオン、えー、ザンギーザンギーフェイロン・リュに対してザンギーホーク拳いやーなんでザンギかぶるかね<笑>ザンギー結構エントリー多いですから ね, そうですねさあぼっちぼっちあ A は埋まりましたね さあ次ですねえーと久し会廃人友座シャルよいしょはいダイヤル2 こ, こ,、ね、これはガムシャラジャパンとぶつかるんですねこれガムジャパバーサスここも結構は、ね、バーサスじゃないそのー川ムと友座でシャル廃人結構ビジュっちゃいましたねさあ川崎白子代吉尾灰谷アンドスト5来てくれるんですね クラブの二二はここか、まあ、こああまあ、じ一回戦ないですねあじゃゼロ回戦がないわけですねこけてもかこけてもかこれきついないやきついなこれいや吉尾先生がそうですねこけてもいやでもこけてもあるわけですからあるわけですからね、うん、はい次がえーとスーパーマスミゼロ三、ね、向井伊賀部山頂林先生ありがとうございますはいはいハートの一 これですね、TMF ネットワーク、まきり、これ、サガット兼ザンゲフに対し、ダルシム・バルドグ、S ッエッサガット、強烈だね、確か今日、エッサガットの出し方を教わってましたので、<笑>そうですね、出せないと、即負けですが、これあの、たまたまそエスキャラミスったらうんうんって話になってましたけどあの、通常の他のキャラクターでもあの、気持ちが焦ってスタートボタン連打しちゃって、茶色い竜とかあの、黄色い剣とか。 出てもうあの失格ですからね。あのちゃんとゆっくりキャラクター選びするときぐらい心のゆとり持ってあの普通に選んでくださいね。焦ってペロンとかあ間違っちゃったんですけどお疲れなるのでそんなんで負けるのは悔しいですからね。ちゃんとやりましょうね。残った二箇所がシーブロック。シーブロック、えー。泣きの龍太郎のところか。とゼロ回線ゼロ回線ありかなしかですね。家系と当たるか。いや両方ともゼロ回線ですね。 あ失礼、両方ともゼロ返しですね大 阪, 大阪チームと当たるか理 a ラーメンチームですねと当たるかまあ、残っているのは03と赤い刀ぬこみわプロジェクト一番最年少ですね中学生チーム泉谷君がいるところですねはいさあどじゃあえっと引くのがこれはこれは47番まあのそう、47番からですね青汁チームはあの、選択権がないですじゃあこっちさあ引いたのは 向こうみながらさあ泣きの竜こっちに行きました泣きの竜太郎ですねで<笑>というわけでーーここですねゼロシリーズ青汁さん猪狩さんバージョンさんがとなえば我流清水君というところになりましたさあこれでくじ引き全部終了しましたねさあバーッと見ていきましょうねどこがどうなのよとありがとうございましたちょっとじゃあ中田さん借りますか<笑> いやーこれ、あですよ、あのー、セルテープさん、あのー、無事に帰れると思わないでください ね, ね、家まで結構遠いですからね、終電間際であれだよね、あの破壊締めするまであるよね、いやそう、駅のホームまで行かせない、<笑>さあ、とりあえず A ブロック、ぱ、ま、っ、あ、と見たら、全般的なのは、ああ後々として全般、A ブロック、どうでしょうかね。 まあパッと見た感じ左側はやっぱ小田貫とこ小田貫中村紫のこと、秀で焼き鳥川俣のところが他のチームよりちょっと抜けてるかなというふうに見えますけれどもどうでしょうかね。そうね。うん、あとは通字大会に強い通字。大会に強い通字が、はい、田坂さんカメラさんと組んでるんで。そうですね。しかも通字はあれですよねあのチームメイトがあのーまあ、キャラクターであったりとかさプレイヤーであったりとかでその頼り。 ないいのが強いんですよ<笑>ちょっとあのチームが強かったりとかしちゃうと<笑>若干ほのそのない<笑>みたいな感じで通じさんあれなのでまあ今回は通じ強い通じになるんじゃないでしょうかねまあ、あと岡山から君メらさん強いよそうですね確かにね、まあ、岡山チームもまあまあ強いまあ、順番組み合わせによって全然ありますからねまあ、なかなか面白い 左かまあ面白いことになるね。右側難しいんだよね。右はまずグッチかいか。まあグッチかいが強いね。もちろん強いですね。グッチかいとまああの当たり方次第でそホワイト企業でしょうかね。うんまあでも体調の活躍期間ではホワイト企業普通に死ぬから。そうですね。体調猪又弟であの銀座セレベってこれ池袋。うん。うん はんだっけラスベガスか<笑>とー、ね、れあのーもともとはホークだったんだけどベガスから前回の大会はだけどベガ出てたんじゃないかなのケーンとかでも結構マルチプレイヤーのアイスね方なので、あのー、結構楽しみですねまあグッチカイとこの SNS は相当、うん、泥沼の勝負になるかもしれないけどそうですねたまあ楽しみで、ね、まあでもグッチカイちょっと有利かなって感じますねまあそれに勝ったチームとまあ大阪の えー、っと、安藤、隆和田の3人が<笑>ここはね、あの前回のあのー、去年のエストですね、のーあれは決勝、準決勝、ベスト8に入ってからの試合じゃないのかな、あの、焼きとくんと紫の、すよーくそこでガーンちゃんと冷静にやったなっていうあの紫の置き血がし立ち大キック、で、きっちり焼き鳥をとがめたという試合がすごい記憶に新しいので、のーその新ヒデハウスと増税前のセスナ。 が立った時の組み合わせ、順番次第では、これはだって、フォークがいる段階であのガイドはきついんですよ。けどブランカをフォークは嫌がるはずですしでそのブランカに対してはヒデなんですが、ヒデが、ホンダ戦は最近すごい強いらしいんですけどね、ちょっとブランカ戦は あ, のあまり得意ではなさそうなので、そこら辺どういう風になってるかっていう流れですね。うん、あとはあの最近この1年、非常に力強い、先方行っても中堅でも大将でもどこでも晴れる紫。まあ、同じく鎌田もですね。 なのでここはすごい見どころかなと思いますね A ブロック以上です、まあ、じゃあテルを2回転あたりに大爆発してほしいものとかはあそうです、ね、何かしら ど, どこもね何かしら光るものがあれば変わると思いますのでまああの10、ー、カウントの負け犬も和田君もうまいし安藤君もね最近実力つけてきてるんでそうですねまあ、ただでやられることはないだろうと思いますはいさあ B ブロックじゃあ B ブロック お昼ご飯はんはだいたいカレーガムシャラジャパン久し会週刊レース始めました大福丸ラウンドアバウト大イーソーコエモンのとこにピロシーのとこここ結構しんどくないこれさあ相当デスブロックじゃねえ<笑> ?B ブロック結構さ あ, あのじゃあ抜きんでてここが圧倒的にやべえっていうんじゃなくほぼそこそこにやばいっていうのがいっぱいあるね。 だってみんな中で、なんだあの、ガムシャラジャパンも全然あるわけじゃん。カワシャンいてミルキーいてトコンさんいて。で、なんだあの、久しぶりにシャル君んいてトモザーいてのもあるわけでしょ。で、連載、真央、エイド、西尾くんのとこもそうだし。で、大福丸、草黒岩、ゆずも全然あるし。で、ラウンドアバウト、A4 店長、ジャイもう全然あるし。<笑>これ、やばいな、これ。左側は結構。い や, や、右も、右も結構やばいん<笑>これ、B ブロック、死んだか ビブロック死んだ感じでしょうかねこれ<笑><笑>ねあ、まあ、全部セロテープに文句言ってくださいそうですね全部あの全てがセロテープさんなので<笑>、まあ、パッと見たらとりあえず左側これまあ、多分ねあの好みだったりとかあのそれぞれの想像あのシミュレーションとかによって変わってくると思うんですけどもじゃあ一斉のせいで1抜けまあ、その、B、左側だけどこが抜けるんじゃないかっていうのをじゃあ言ってみましょうかねもじゃあの5秒後 4、3、2、1、はあ、どうぞ、僕はいいですか、さっき言っちゃって、はい、僕はラウンドアバウト、A4、店長、言うても A4 は S と2連覇してますからね、あー相性がいいんですよ、でいて、店長、あの、割とマルチに、その、今、魔王のところをどこが倒せるのかっていうのを今考えたんですけども、 で多分魔王下のブロックの連中は魔王さえ倒せればその勢いで多分上の連中も倒せるんじゃないかなと思うんですよね。魔王を倒しておいて上のどっかにポロッと落としてしまうというのは非常にだ魔王戦で力尽きないことが大事前でなんですけども。いや、わかんねえよ、でもこれ。非常に難しいと思いますが僕の一押しはラウンドアバウトですね。なぜならあのー、黒岩さんが玉名式なし非常に強い強いとはいえ、そう天井で龍がいるっていう段階で黒岩さんの。 あれが良さが、さ残念ながらいきなり1回戦でいきないんですよまあででもこれ、当たり方次第でしょまあまあ、まあ、ね一応そのあの、あ で, でしたっけ、前回の小物せでしたけどジャイアンと黒岩さんでジャイアンがやはり勝ってるというのもあるのでここは黒岩さんがどんだけ見せれるかあっ ピ, ピ, ピロシか失礼失礼失 礼, 失礼あれピロシ黒岩さんや黒岩さんやったのあれか、ゆうべが か, か失礼ですね な、長田さんは決めれない感じですかこれ分かんないよ、ほんとに。個人的には西尾君が初参加なんで頑張ってほしい。あー、まあ、そうですよね、そういうふうになりますね。これね、左側、非常に難しいですね。非常に難しいです。じゃあ、右側、こっちもひどいな。ひどいよ、こっちも。はい、大磯いい、恥、瀬尾、アラバマこいつはそれぞれ一気当選ですね。一人でもいいんじゃないかぐらいの。で、45度、90度、110度、小山温津村、中治。 で、82年、ピロシ、カネコ、トモで、バーチャファイダー、ストツーブ、これはあれですね、あのー…まあ、シビアな見方をしてしまうと、もう上の3つ、というか、まあ、大磯でしょうかね、大磯を、コゲモンが分からん殺しできるか否か、分からん殺しって、なんでだって、このゲーム出て、フェイロンは分からん殺し、存在が分からん殺しですから、しょうがないんじゃないかな。 ほかは、はじ君の DJ がいる以上、そう、ピロシが非常に厳しいと思うので、カネコガエル、まあ、うまく当たれる。いや、まあ、こう、どっ、そう、はじ、セオ、アラバマを、この45度、90度と、とコエモンの方とピロシの方で、どっちが倒せそうかっていうと、コエモンのわからん殺しが炸裂するのが一番手っ取り早いかなと。なんでわからん殺しんてだろう<笑>。いや、分かってても、 分かっててもどうしようもないみたいな分かる殺しだったらいいのじゃあ、うんいやまあ、まあどっちしまあ、まあ、キャラクターがまあ、フェイロンはそういうキャラなのでわ分かる殺しってイコールなんか単なるキャラ、えー、キャラの落ち着きみたいな感じじゃないと、うん、<笑>まあねーいやーあとまあ、ともくんともくんの理由もワンチャン全然あるんですけどねいや非常にで、ともくんはカナダでこういうもん殺してるわけじゃん、うん、<笑>まあそうですね そ, う声もその声もピロシとかホンダや竜ガエルというのがいるのでそう、どう生かすかなんですよね、まあ、だから0回戦、非常に難しいですね、でどっちがそ の, その後の1回戦を、ま、待っている大磯、ジ、瀬尾、アラバマに行けるのかっていうので考えたら、コウエモンか、まあ、トモくんが頑張るか、まあ難しいですね、もうでも気持ち的にはそのピロシ、金子、とも、その1982年度組、仲良し3人組が頑張ってくれたらいいんじゃないかなみたいなふうには思いますね。 で、下の方は、はい、この深谷ロボットと違 う, そう、ね、そこ見どこころですねこれが当たるっていうのがなかなかね熱いよね、はい、そこ見どころですね<笑>、えー、だっていつもねだってロボットとかで<笑>あのノーモーションの方がそうですね、仲良くやってますからねねいろいろイベントやったりとかねでまあそれと勝った方とバーチャーファイターストーツーブそうですねね、これまさかねこのね 嵐さんが出てくれるとそれね、本当、事件ですね、しかもこれ、誘ったのは嵐さんかららしいですからね、マジでうん、だから、あのー、景助は本来、X サガットなんですよ、でも、ここしばらく、あの、X 全然やってなくて、で、急に誘われたもんだから、いや、さすがに間に合わねえということで、S サガットで、あのー、エントリーと、だから、S サガットで見た瞬間に、景助、僕、LINE しましたから、なんで S なのって、<笑>いや、間に合わないと思ったんで<笑>、急に誘われたもんだからって<笑>。<笑><笑>第1回、の時のねのはい ゲーームセンター嵐の日の森剛、ね、がね、はい、大活躍してたから、ね、もうこの前、あれですよ秋葉原のヘイで、あのー、あれ、キャサオさんに会ったときに、あのー、嵐、そういえばなんか出るんだってみたいな、あ、そうですね、出てくれますね、の影介と、あと一人、大黒柱さんです、そうなの、農業も誘ってやれよ、<笑><笑>いや、また、その政治的に難しい話を僕にされてもみたいな感じで<笑>、そういう感じの話をしましたね、うん、ねえイースクだったらね。 タバコの煙気に、気になないから、ね、気ここ、まあ、B ブロックは右左合わしてもこれ大磯ちょっと強くない強いね、うん、そのか全あの ABCD ブロックっていう全部で見ても大磯は結構強いブルですよねそうね、うん、まあ楽しみですよね、まあアラバ、まあああああああああああもあああああああああああああああああああ 大舞台での上の方の経験っていうのがあんまないからそうですね確かに瀬尾んは準、あ、決、のー、だか決勝だかぐらいまでは5イ5とかで行ったことがあるんじゃないかなぐらいですね、うん、でもそうですね確かにうん若さが出ないといいですねそうね変 に, <咳>変にプレッシャーかかって、はいあのー、いつもいつも通りのことをいつも通りにやれれば非常に強い3人だと思いますいいつも通りしかしかかてないからなら<咳> 次、C ブロック、C、ブロック左 側, 左側はまあ、一番下に異彩を放す<笑>明らかに変なのがいるんで明らかに変なのがいるんでまあ、その変なのをまあ、みんなでなんとか頑張ってっていう感じの<笑>頑張ってって<笑>まあいいんじゃないですか左側は<笑>まあ、水宮君のね、まあ、最年少記録そうですね更新されず。 さすがにあれですね、あのー、もうそろそろあのややの息子、ケイちゃんとか、そこら辺のそうシングル代、年齢一桁とかが来ない限り、水宮君、あのー、しばらく独占でしょうね。うん、いや、これ、いやここれ、この武蔵戦先パとするこれでやばいだろ、これ。まあ、4代目のエッサが誰が倒すか。いや、でもそういう意味で考えると、1回戦の相手はなかなか面白い。そうですね、確かに。 焦げてもあるわけですからいやてもあるというより天才チンパンジーとエクスパのあーあのそうですねあの動き面食らってなんかそのまま終わっちゃうっていうあとはね一応ねまあ、武井というかその反応の良さはやっぱりそ の, 一, あの一品もう超一流だと思われますハイタレさんのバイソンをうまく4代目合わせれればであとはあのバルドグとリュウア 頑張るみたいな感じで<笑>まあ、安藤頑張れよって感じですね<笑>あとはあれかなやっぱここクスモンドさんが意地を見せるかっていうところですねーチームはううん、そうね<笑>まあ一応ここはなんでしょうねあのオペマイさんあのー、ちゃんとブランカ戦をちゃんと締めれるのかブランカ、ホンダも、ね、ブランカそうですねで、サガットに対しては頑張ってザーや、ザーーもホンギも、まあ、ホンダでしょうね頑張れるのは一番 龍に対してはまあ残儀ももちろん行きたいところですよねそうねうねんまあここもうまく噛み合えば、まあ、一応だからそのなぎの龍太郎チームはまあ全員あのー、人間能力高いんでそうですね楽しみなところですね<笑>さあ右側右側これは BM 大会補正の入った BM がどんだけ暴れるかそれを止めるかだけだと思うんですよあっホ大会強いよね強いです特に団体戦はいあとねそれを支えるね あの我慢強さの根も と, と、ね、選択肢は、ね、ほぼほぼ間違ってないんだよ、ちゃんとやってれば非常に強い鈴鹿<笑>なんかいいさって時にね、たまにあの熱くなって絶対これで殺したいみたいな感じをねそう、鈴鹿くんが自分の欲に負けなく、きっちりダルシムとして、鈴鹿としてではなく、ダルシムとしての仕事をすれば非常にだと僕はあのずっと前から思ってます。 ので、正直嫌ですよ、だって鈴鹿がいる時点でガエルとケンは非常に、まあ、もし当 た, れる当たれるとしたら厳しい状況なのでそこにさらにバイソンがいて非常に嫌ですね、ここは、まああれだよね、僕のちょっとごめんなさい、これ プ, レプレーヤー目線になっちゃいましたが、まあ、まだ、0、まあ、回戦でね、<咳>そのーあれーバイソン、S ホンダー、S ホークそうそうそう、ね、<笑>なので非常にどうなるかっていうところですね。あ, あと分<笑> まあ、うまいことやっていきましょうまあ、ここはまあまあとでにここでしょ、うん、ここここここー<笑> 3回言いました<笑>じゃあ D ブロック D ブロックはまあ長田正月がどんだけねあのこれだってこれ TMF とか相当嫌でしょう な, んでいいなんでいいんだよみたいな感じを多分思ってますでしょうねこれねまああれだよね昨日心配してたゼロスリーゼ同士一回戦 あ, あ当た っ, てったよ、ね、それ避けれたのはすごいでかいですねセロテープそこは頑張りましたえらい フジモン、ふたちゃん、ゆうべが、まあ、ここが一番のゴミチームでしょ<笑>まあここかな、うん、でもね、このシノ兄、前村、虎鉄もね、何か起きる、まあ、実際強い、非常にキャラクター強いのでこことこ、まあ、このえー、っと、623とアジャコングは、はい、何が起こってもおかしくないようなそうですね爆発力もあるからで、フジモン、ふたちゃん、ゆうべがとしてはどっちかっつったらこっちの方がやらないじゃないかな、やっぱバルログ。 まあ、バルオフタちゃんいるからかもしれないけど、まあ、その S 流と S サガットそうね。ね、う、ん。強いからさ、ねうん、どっちも非常に嫌です ね, ですね難しいところですよ、ここね、はい、まあでも藤本タちゃん、ゆうべがなのかなここでず、申し訳ないですけどここ長田さんもここ厳しいですもんねいや俺はいけるみたいなの強気の発言出るんですかいやいやいやいやチーム戦なんで<笑>大人な発言が出ましたねじゃあ右側 ここれ、やっぱこの本ダ君のキャミー気になりますね本ダ君ね、うん、活躍してほしいねですね、あとはあの海外ウルトラコンボアフロレジェンドリズワンで、まあ、こ, こ, もここですよ、ね、ここ、うん、何が来るやら、まあ、ジョーカーだから単なるそうですねさあということで今一通りねあのー、どんな感じのあれなのかっていう部分でまあ間違いなく上がるのが多いそうフジモンのとこ と、あとなんだ、こっちはこっちはあれですね、あの、小高のとこでここがえと、武装戦線、まあ、その4つその4つ寿し区切るんだったらオペマイヨン4代目後藤とフジモンちゃんゆうべがにここが大磯、ハジ、瀬尾、アラバマでこっちがあの、小高、中村、紫ならどこが相性かね8円、まあるからね<笑>まあ 勝ー優勝候補は僕目線だとやはりここでしょう。ここでしょうというかこいつ。四<笑>代目<笑>これこれです。とにかくこれですですね。まあ誰か頑張って倒してくれ。うん、ですね。ついでまあ藤本お二人の遊べがじゃないでしょうかね。うんここまあ小田川とかも全然ねあのー、でも唯一小田川がたまた持ち一人なので。 それはどううなるかっていうところですね、うん、まあ何がに、ね、焼き鳥川俣君も全然怖いですからね。強いよこれ、うんね、<笑>ということで今回は ABC d まあ B にちょっと偏りすぎちゃいましたけどまあそれなりにどこも厳しい試合になるんじゃないかなということであのー、あさって X テストの2時からという予定にしてましたけど申し訳ないです、30分繰り上げ1時半から。 本戦開始ということで、あのー、よろしくお願いいたします。決勝リー終わって打ち上げやって、そうですね。打ち上げは8時からの予定なので、あのー、8時まで、じゃもう7時半までですね。1時半からスタートして7時半、6時間で何としても終わらせたいので、皆さんのご協力が必須です。なのでよろしくお願いいたします。えー、一応まあ追記しておくと、えー、っと0回戦1回戦は全部1試合ずつやるけど、2回戦からは2大進行です。進行できます。 あとかける号みたいにあのダブルイルミネーションあるやつの場合だったらそのあの勝ちチーム負けチームを分からせたいために A ブロックは A ブロックで B ブロックは B ブロックとやってきましたけど今回はもう0回戦1234567890112みたいな感じで ABCD の0回戦やって A の1回戦という感じのでやってきますので思ったよりも待ち時間はないはずです一応自分のまとめたやつでだいあの始まりそうな時間えと入れとくんではい なのであの、それぞれ皆さんあの飲んだくれるのはちょっと我慢、<笑>そのよ あ, あの負けた瞬間にもう散々飲むは怒られくんでの酔い潰させるわもう相手チームに酒、死のほど送ってもいいわけだか全然ありです、ね、<笑>そういうようないろいろねあの、大人の作戦。 会場がねあのお酒飲めるところですからねあのいつもの子供の対戦ではなく大人の対戦をあとはねなるべく若い子に怒ってあげようっていう<笑>あそれですね唐揚げとかあれじゃないですか100人前とかいいんじゃないですか<笑><笑><笑>多分あのお店困ると思いますけど泉く君とかハーデストボーイ君とかね そ, うですねそら辺にね怒ってあげてほしいなって、はい、一応ソフトドリンクもあるので全然あれですねはいなんな感じであのザーッとちょっとあの駆け足になっちゃいましたけどあのー 2019年、エクテストのトーナメントくじ引き配信、以上終了、こんな時間までお付き合いいただきまして、ありがとうございました。といあ、ことで、あさって、皆さん頑張りましょうね。